来週にする来週ちゃんと調べてから行く突然だったし別にいいけどじゃあ品川まで来てくれるあんじゃあちょっとゆっくりめに準備してもらって全然ゆっくりうんで品川に着く時間分かったら教えて分かったじゃあねーじゃあね、ま、はいねはいはいなんか今突然母から電話あって来るって今日<笑>今日行こうかなーって<笑> 来るらしい。と, <笑>とりあえず<笑>思ってたよりも早かった車が。<笑>あいた。持ってった。可愛 い, い。キャベツ？な、うんでキャベツ持ってきたの？料理キャベツ作って。あ作ってくれるの？ありがとう。じ、はい、ゃあマグリのモンブランと。 いちごのミルキーよりください。きっと可愛 い, い。そうだって、うん、もう一回する。だから、な、何がついちゃったんだろう。化粧じゃない。まだ、もう、ファンデーションに。チークがこぼれたんだ。うん、取れるよ、きっと、うん、あと、毛別。それと、わさび、生わさび。到着早々、わさび。<笑><明日><笑>うん、食べてみてくれ。うん、このわさびを。 乾杯乾杯いただきます。わさび美味しいよ。ちょっと醤油たらした方がいいかも、うん。わさび、わさび美味しい。うんね美味しい美味しい。美味しいだろ日清のすずけ。これ最高に好きなの。うん。昔はシ清のすずけとか好きじゃなかったからね、うん。うん。でもなんかね、ある時好きなの。わかるわかる。ありがとう。うん、美味しそう。 どうぞ、ちょっとだけちょうだい。いいよ、もちろん。まだちょっと冷たい。うんうん、ちょうどいい。うん、よかった、よかった。ちょうどいい。手は取ってるから。え、何つけちゃったんだ、私。え。ああ、このドレッシングだ。いいよ。 すごいあちこちについてるじゃんや。やだ。なんでだろう。なんでよ。よく着替える。これじゃ脱ごう、うん、脱げな。貸してあげようかな、うん暑い。いやいやいい。もうパジャマ持ってこうかなと思って。あこまま寝ればいいやで、ね。ええ貸してあげるよパジャマ。ここで寝てもいいし。いやいやベッドで一緒に寝ればいいじゃん。な<笑>んでさそこまで寝んなよ。洗う？えー、洗, わ洗わない。いいよ今日だって洗ったばっかりだもん。 人参って本当に食べると体にもいい。あの、もそんなサッとでいいんだ。うん、こう巻くときにこうやっておけば柔らかくなるから巻きやすいわけ。うん、ね。 ーレバー乾杯しししようは、ん、はい、はい、はい乾杯乾杯いいいオオニオンススライ食食べるべるるトトトトトトトらない野菜食べない。 で食べるいやそうでまさ、あ、かの軒目で焼肉屋さんに来ました。<笑><笑> 笑うよ<笑>ああ、こんなに食べると思われます面白い玉ねぎえ玉ねぎ食べるのうん、焼くので玉ねぎ玉ねぎそ う, そう玉ねぎを焼きたいんだ好きおー、焼肉の玉ねぎ嫌い<笑>そうなの？じゃあ、何を作るいやいやいや、食べないよ、食べないよ玉ねぎと玉ね焼きたいやこやこ卵野菜食べ野菜食べたい<笑>野菜食べない乾杯 乾杯。えー、一回ずつやらない全部のっけちゃった。味<笑>焼肉で野菜焼いてる人久しぶりに見た。いいねなんか。ああ。なんちゃらか。<笑>あちょっとやだ。 チチョコかあチョココかじゃない食食べべてててみみたら食べてみてあちょうんっうん酸っぱいイチゴそうこと言わないでおいいでおし普んうん。 モンブランは絶対美味しいよ。ここパイとかタルト大好きなの。じゃあそれ食べて。うん。ありがとう。うん。別に本当嫌いが合わないね。うん。じゃいいじゃん合わないから、うん。そうだね。好きこれ、うん。え？好きおこれお。美味しいよ。あ本当、うん。嫌い<笑><笑>、うん。うん。だってタルト系嫌いだもん。イチゴの酸っぱさがちょうどいい。 私は酸っぱすぎてまずいって言ってんのか<笑>、うん、あ面白すぎいい、ねうん。背の低い男の人とは違うのある程度中以上のこの人も背も高いじゃんの太ってるっていうかダンプ型の感じは私本当に合わな い,、ね、えかわいいじゃん。私合わないダンプ型の人無理 なんで無理だかわかんないけど、ダンプ型の人と気があったりし、試しがない、一回も。そうなの。うん。んね、ダンプ型って何<笑>？ダンプ型って言ってんねんね。偉そうでさ、性格がさ。ね、いい子そうだったよ、今の人。うん、わかんない。脱出のしてないと違うからいいよ。洋服取り合わないのと同じやいいじゃん。おといいね。うん。 いただきます。まず、それを半分に割って食べてみて。半分うん。おいしい。おいしいうん。あよかった。作ってよかった。今、結構食べ応えね。うん。うん。おいしい。だから、2個か三個食べればもう十分でしょう？うん。それはない。それはないって何もっと食べる。<笑> いいじゃない、うん、これ一枚あったら十分でしょ う, うん、こそそれで一枚、そのスープがあれば十分ねおはようおはようおは<笑><早><笑>あいっちゃん、おはようおはようおはよう、今何個いるよ一緒の布団で寝たのあー一緒の布団で寝たよ 突然来たんだよんだ行。行くって言ってた。<笑>じゃあご飯食べて帰るようにするね、まねはい、バイバイ。バイバイ。またね。はい。<笑>母の朝ご飯。 うぇーいなにこれこれはアボカドのナムルねうん、アボカドなにアボカドのナムル、本当は塩昆布入れるんだけどさ塩昆布ないなかった、ごめんねアボカドのナムル、うん、美味しい、これ美味しい、よかった私も食べやすいよいしょ、いただきまーすいスープがあるっていいね、うん うん、おいしい、味、う、は、ん、味、うん、とってもおいしい。ホットサンドおいしくない？しいね。